動いて元気そうではあります。生きてはいます。あ出てるな白いな吸いたな。十点九で動画撮ってます、はい。お父さんにですねおもながの。うん。もう。ちょっとちょっとほんまにほんまに。<笑><笑> you <laughs> とりあえずは動いて元気そうではあります。生きてはいます <音声>あ出てるな、白いな、すいたな。<音声><音声> 見へんか陸でお肉のとこにの下の白いちょんちょんって。 欲しいのおお父さんにですねおも長のうなんと思う ないな。ないです、あん な, いない。ないですよね、絶対ないですよね。九、八と九、はい。お、うん、そうんうん、オス で, す で, すですか、うんうんうん。え、あら、あの、あるで、これ、これある、うん。あ、あ、うん おちゃんありまました穴すいません<笑>俺はオスやと思うけどな。 お人な<笑><笑>おーや俺の俺なないったねボクちゃんいいの触んん触触こと触んない<笑>俺俺男やぞど。こ行くの友人 えっ、ー、とあ、ちょっと待って、ちょっとほんまに、ほんまに。ちょっと待って。嫌だ。めっちゃよくるやん。 らしま い, ししいいどういうどういいいマジかマジか。 ハプニング満載。<ペシ><ペシ> 20が7ですうん、い、す帰らんの しんどいな腰痛そう。 い<笑><笑>っ素晴らしいーほら、しほ見てこ、これあ、見たくないけど下。ほら うわあせはいはい飲んでどう<笑> おなん か, 俺も何か<笑>悪くないけど <笑>, <笑>, い笑んでんんか出るじゃんがあでそれはやってる。<笑>それはいい<笑> これはさよいしょはいよいしょ、はいはいはい、食べてケツケツがうケツが合ってきてるじゃダです。 やっぱりおおおいいいいいけるいいよいい、いいいやかあ、さん食べてらよよ、よいいよ、いいよかてるういよいっていってういど う, やど う, やそうそうそねう、えーうう、いいね 口開ける力も全然<笑>出たし全<笑>然で口開けてないです。一か所目無理？あ無理な。そのうって感じやめてもらっていい？ちょっとね。もう食べたら。食べたら野菜ステップにないますね。<笑>ねえくちゃくちゃしないで。 ったういはああ上手あ あんたそんなんじゃどうすんの本当に私今次の手段考えてるよ分かってる<笑>どういうことするか分かってる次の手段悲しいよそれになったら一人だよ<笑>だーーよ聞いたきなあんたこんばんここじゃみんな大変でしょ<笑>ちょっとどうじゃないよ変わったからだよこれいけるないける君ならいける 感じてる。そう。そう、なんと。うん。いけた。すごーい。終わり。早かったよ。めっちゃ早かった。そうそうそうそう、あな。食べれるよ。美味しいんだよ。美味しいよ。これは美味しい。なあ。心のシャッターを開けてください。お、一口。今なら、生餌食べる。 見えてんのそれ。それさ、何人、この背泳ぎ。噛んでるんだよね。そうそうそうそうそうそうそう。距離が長いよね。そ う, そう。いけるいけるいけるいけるいけ る, る, る。笑いけた。全然いけた。お前ら。ま うん、自分ら、はいいでできたは頑張っておーすごいすすごごいいもうほとんどおーすごいね。あととちょっと早いよ今日おおお<笑><笑><笑><笑> すごいな、す, すごいが。食べてもうたら。何してんの。やってもうた、ついにやってもうた、俺。なんでそんな顔してどっか行こうとするの。何で毎回その。<笑>歓喜の合間。ま<笑>ばらなく壊れへんのかい。そう思ってたよ。新しい誕生や。そう思ってた、やればできること思ってた。 何ヶ月かかったたんてをる今日の僕を見てやるな忘れたえどれぐらいやんどぐ早 い, <笑>いなあ。 食べにくいじゃないですか、ねはい、ちちたまあ上手。 変、はい、わんないです、ね、はいいますね、<笑>もう人<笑>サンタのなんか入ってってうちゃんのお名前は リュンタ君です<笑>ここに感謝の意を表します令和2年10月11日株式会社<笑>株式会社伊勢明豊岩パラダイス伊勢明豊岩 v あい水族館伊勢シ ー, バシーパラダイス館長田村リュンタはい以上もありがとうございましたありがとうございます あれでけた。ええ、いてよけたです。こんなに丸っこいのに。四十三です、はい。ピースですか。<笑>でも、なんかビヨンって伸びちゃって。これですよ、ねよ。では今。来てます。あーあの 写真撮りあここだけじゃなくてか風景みたいなのが撮れたらありが。